はいはいはいえー、先ほどですね、はいはい、あの踊りましたあの東日本大臣祭の応援歌で作りました曲です。はい、ぜひここちらででですすすね、はい、おけしていいいいたただけれればあありがたいなと思いままございますか、はい、あの D. V. D. です。あ, あとは C. D.。C. D. が入ってます、はい。はい、そうですか。わ、はい、かりました。応援歌でございますよね。わ、はい、かりました、はい。私たちもぜひぜひ。習いたいものでご ざ,、はいはいはい、ございます。ありがとうございます。い, い, たますいただきました。はい、普及してまいりましょう。バランスんでもね。はい、応援歌です。はい、ありがとうございます。これからですね。踊らせていただく曲、声でいいかって言うんですが菅原。菅原組が立ち上がりまして。 19年前に、19.8 ヶ月くらい前にですねこの曲が完成しましてそれを2代目、3代目とつないでいくためにあえて新曲を避けてこの古い曲を引っ張り出しまして去年からまた練習を始めまして今日、ご披露させていただきます。えー、こののののスタイルそのままま年前のものでございまして はい、人数はもっといました140名くらいおりましたが今40名くらいで活動させていただいておりますこれからその曲を踊らさせていただきますぜひ皆さんご覧くださいそ れ, それでは佐川ラグビいいはい、はい、挨拶をいたしましょうよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますはいありがとうございますそしてこの八祭りが まますます盛大に続いていくことを記念しながら踊らさせていただきますはいそれではお参り<咳>おやとこまい親と子が心を一つに出荒浄水の里に舞うここに集いし我らこそ岩手大東さこ一個一個入れ Thank、yeah. you. やべっはい、19年前の曲でございました。ありがとうございましたありがとうございましたはい、あうご